皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスはゆ月ゆかりでお届けしています2022年12月25日スボバの最終日でしたこのままの点数では終われない人が多いのかみんなスボバにこもりっきりな感じでした私もなんとか10万点超えのスコアは出せたのですがチームフレンドランキングではまだまだ上がいるのでもう少しだけ頑張ってみることにしました ただ、そうは言っても、私のパターン構築能力ではもはやどうにもならず、ハイスコア動画をググりました。具体的には、16万点の人の動画を見ました。でも、見たからといって、すぐにそんなスコアを出せるはずもなく、試行錯誤の繰り返し作業を続けるしかないのでした。世の中には、動画を見てすぐスコアを出せる人もいるので、なんだかとても羨ましい能力です。モンスターの出現位置も、割とランダムに散らばっているせいで、スコアが安定しないのがとてもアレです。 おかげで何回やっても9万点安定のパターンなのですが雪だるまになっても10万点安定のパターンがあるとのことでもはや何が何だかわけがわかりませんそんなわけで今回は割と当たりのパターンだったらしく無事に11万点超えのスコアを取ることができたのでした ですが、この当たりパターンをうまく使うと、15万点というスコアが取れるとのことで、何かもう次元が違うって感じですね。ほんのちょっとした行動の違いなんでしょうが、それこそがゲームセンスというやつな感じがします。ともあれ、今回のスゴ場も思いっきり満喫できましたので、クリスマスイベントを気持ちよく追われる気がします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。